今日もごご視聴ありがとうございます今日はですね、えー、今見ていただいたこうドラムソロファンク系でもジャズ系でも使い方は違いますかってい う, こうフレーズが違いますかねっていう話をされたんですけどもちろん違ったフレーズはあるんですけどこういった今日やってる、えー、こ, のこれを中心にやるんですけどこの3つのね「えー、と手手足」っていうやつと3ストロークの「まあ 組み合わせ2種類をやるんですけど今見ていただいたみたいにジャズの方だともうお気づきの方はいると思うんですけどいいいいっぱい使えばいいんですすすよで、で、え、で、ー、音量の上げ下げ下なんかもすれば、えー、いいわけですねで何が違うかっていうと要は 僕, が僕の考えですあくまでも僕の考えですけどファンク系とかフュージョン系のドラムソロっていうのは、まあ、あくまでもリズムパターンの変形でいけるんですね。なので、えー もうずっとこのフレーズを叩きっぱなしにするというか、えー、まあシンバルに移動したりとかしたものを作ってるんですが叩きっぱなしにして埋め尽くすみたいな感じになって給付があんまりない感じになるんですね。 でもちろん給付作って、ね、やる上手な人ももちろんいるんですけど、えー、まあどっちかというともう4小節だけガーって盛り上げてほしいみたいな感じの使い方されることがすごく多いじゃないですかなのでゼロから組み立てるっていうのはないんですけどジャズの場合は32小節ワンコーララスみたいなドラムソロが回ってくるんですねそうするとメロディーとして使うとすればやっぱ給付たくさん使わなきゃいけないし、えー、音量の上げ下げ要はたくさん叩いてるのは後半は来てもいいけど前半からたくさん叩くまあ前半たくさん叩 で一旦やめてっていうのもありだから絶対じゃないです絶対じゃないけどそういう傾向にあるってことですね。で今回はほぼほぼこの3つのフレーズしか使っていませんさっきのデモンストレーションではね。ではまず、えー、1番目、えー、ABB って何か A っていうのは僕の3 ス, ストロークって言って右左左これを A って考えます。で右、右, 右左、左 これを B と考えますそうすると A と B だけの組み合わせでやると、えー、単調になってしまうので A A A B B A, B B, A, B 特にジャズ寄りなフレーズっていうのは裏拍の方が多いので B を増やすといいのねなので ABBABB B, A, B, B 僕がよく使うのは BBA です、ね。このフレーズをよくく使いいいまますで、えー、3拍でまたいでたいと ずっと長く引き伸ばせるんですけど最初のうちそれやるとなんかもうちょっとわけがわからなくなってしまうのでもうこの ABBABBAB で覚えてしまいましょうもうこれでいいですもう究極これでいいですだからこれですでこれをえー、っとタムに移動したり「タム」に移動したり」 あとシンバルに持ってていいいくとききは足もついていきますでハイハットはまあ半径だったら8分で<音楽>ここに書き書いたんですけどこ れ, これ読み替えねこれの読み替えは ABB から A に行くときに足がダブルになるので僕の場合はドン。 というふうふにここだけを気をつけましょうここも全部セットで覚えてくださいこういうふうにしてねハイハットをもう踏めない人はもうシンバルとこれだけでいいと思いますもちろんでもタイトにしたかったらこれ踏みながらで練習してもらえばもうこれを連打するだけで十分だと僕は思ってるんですねで、えー、もしそのもうちょっとっていう方がいたら今度は「 まあ、順番変わっただけです BBA になってるだけなんでここからスタートすれば BBABBABA なんで全く同じです動き的には変わってないですが裏から始まるというのがジャズっぽい。 感じで練習してもらえるといいかなでついでなのでこう三連形だと「手手足」。面上こうなってますね左手をこっちでキープすると、えー、このスニアのところがこれがタムだといいですねこれがね。そうすると左手ここで固定で右手が。 1 2 3 1 2 3 1 2こういうふうにするとまあロック系なんかファンク系なんかでも全然使えるしジャズとしても っともっと逆に言えば簡単だと思ってて、えー、とハイハートだけ踏んでる<音楽> もうか盛り上がるし音量上げたり下げたりするだけでこうむしろあの顔でやる。 をつけるみたいにこうなんかこう音の音量差をとかをつけるとやってることはもうこの今書いてあるこの3つのフレーズの、まあ、シンバルに持ってったりとかタムの移動してるやつしっかりやってないんですよ。これだけで十分もう 1時間それやれって言われたら僕はできますね。あの相当給付使えますよ。もうむしろあのハイハット踏んでる時間めちゃめちゃ増やしてやれって言われたらできます。で、実際ね、えー、それぐらい、そんなにポケ油にいらないんですよで。こうロック系のやつでやっていくと基本。そのロックの場合はそのドラムがあんまりこう強弱をつけない方が良かったりして。その？ ドラマはずっとこうフォルテで叩きまくっていてでアップダウンはその叩く場所で多少アップダウンをするけどっていう形で音量差って大体3段階ぐらいしかないんですけどジャズとか や, っやろうと思ったらもっともっとつけるんですよ。まあ、それは別に練習すればすぐできるのでだから小さくすするののがやっっぱりロック系の人って怖いいじゃないですかでそうすると音量がずっとフォルテだともうボキャブラリー増やすしか方法がないんですよ、ね、変化つけていくのに。 でつけるるのも怖いいしみたなな感じになるとだからそのものすごいこうボキャブラリーたくさん増やそうとしちゃうんだけどむしろ自分の得意なボキャブラリーを、えー、がっつりちゃんとグルーブして使えた方が絶対いいと僕は思っててそうするともう僕のドラムソロって結構単純なことやっててただエルビン・ジョーンズなんかもドラムソロ取ってみるとそうなんですけど複雑ななことそうやらないんですよやってることは同じなんだけど。 このメロディーのここの部分にこれを持ってくるかとかあこのメロディーが浮かんでるんだろうなっていうのがすごい分かるとかたいてないところに音が出てくる聞こえてくるみたいなものがすごいあったりするんですね。これはまた別のの動画ででででやろううととと思ってるるんんすすけどという凄さがあるんですよなので、あのー、意外と 撮ってみると同じパターンばっかり出てくるんですけど全部に表情がついているってうところにエルビンはすごいところやっぱり歌なんですねだから飽きないんですよたくさん聞いてて長く聞いてても飽きない感じがするで、こういうスタイルでずっと同じ音量であまりにも正確にやってしまうとやっぱりどうしてもずっと同じに聞こえてしまうのでまあ、おすすめはですねやっぱりこう思い切って急歩を開けてしまう<音楽> そうすると やってることが比較的同じことを繰り返してるけどなんか展開されてる気がするというか考えてる時間っていうかこう歌がない時間っていうのをたくさん作るとパンク系ととかかでも結構うままくくいいいんじゃないかなと思います4小節とかだったらもうこのボキャブラリーを頭から順番にガーってやってっていろいろバリエーションやってやってもうリズムに戻ってしまえばいいのでえこのプリントの練習方法としてはもうリズムパターンやったらこれやってリズムパターンやったらこれやってリズムパターンやったらこれで や, や, やってでこの1段目 2段目と段目はシンバルに移動できるので、えー ファンク系でも全然使えるしここのファンクののリズムと こ, 褒美このように順番で練習していただければもう結構身につくと思うんですよ。でむしろこの3つを滑らかにいかにできるかちょっとこう表情をつけたりとかすればそれだけでドラムソロってそんな困ることは僕はないとは思っていて。なんかその 思いい切っって給付ががれるなるよなこここもまこまあまあ怖いんですよねやっぱり僕もあの給付をね使うの怖くないなと思い始めたのは本当に、まあ、ここ10年ぐらいかなそれもやっぱ30代の頃とかはいや分かっちゃいるけどやめられないっていうところがあ る, あるんですね。でやっぱりすごく慣れてきてそういうのも最初っからできることがいますよねそういうのはね、えー、こういう給付そこ給付使うのみたいなね石若君とかも最高ですよね彼は本当にセンスの塊みたいなね。 江藤くんとかまで若いとかころができてたんでね本当すごいなと思いますね、えー、というこうセンスっていうのは何かというとやっぱり給付を使えたりとかやっぱりそのスティングが言ってたんですけど音楽に一番大事なのはサイレンスだと言ってるんですねこれが 分かっちゃいるんだよって僕はもうほんと20代30代の頃は思ってましたけど本当にあのなかなかできることではないと思いますがやっぱり意識して一回やってみるとあ意外とできるなっていう成功体験でやっぱりだんだんだんだん給付が使えるようになっていくので全く給付はつらいですけどハイハートさえ踏んでればさほど怖くはないので一度是非セッションの中で試していただいたりとかするとおとかねイーイとかが増えるんではないかなと思います。本日日は以上になりりままます今日も最後までごご視聴ありがとうございました